皆さんこんにちは、しろくまさんです。では、やってみよう。 あ ら, あら気づかれてしまったわみと。無念です日野絵姉様完璧に気配を消していたのに完璧な忍び足だったのにさすがはカムラの里でも指折りの強者まだまだ私たちは修行不足のようですあ、うん、え勝手に入ってきちゃダメ嫌ですわ同じ里のヨシミ家族のようなものじゃないですか そんなことより、佐藤さんがあなた様をお呼びです支度が済んだら出発いたしましょう いますよ。 お昨日へ湊斗ご苦労たった今文が届いたぞ近々百流夜行が起こるそうだついに始まってしまうのですねうん 10年前に里を襲ったあの悲劇一時も忘れたことはないあまたのモンスターすなわち百竜その大襲来すなわち夜行原因不明の災いにカムラの里存亡の危機 ウチに鳥で遠征することになるだろう佐藤を守らねばならんご心配には及びません佐藤さん私達カムラの民が日々修行を重ねてきたのはまさにこの時のため、うん、姉様早速準備に取り掛かりましょううんうん<笑>うん か<笑><笑><笑>っこいいす。<笑> その前にまず<笑>はあちら ク, クルヤックを倒してきたいと思う狩りに行くぜ団子を食べるたいと思うぜ組み合わせて食べに行くね3個選べるよいいねあはは団子が食べれるよどれにしようかな いろいろ選べていいね。決めたこれにしようね。 始めたいと思う今回はクルヤックを借りに行くぜモンスターを退治するぜ を確認するモンスターの目的地を向かうね。今回の敵は少し強いけど。狩りまくるぜモンスター大事だ。ククルヤックは物理攻撃がメインなのだ。走って、目的地に向かっていく。森に向かっていくね。どんどん向かっていくね。お供がルクで走ってククルヤックに走るー。映像が綺麗すぎる。 あはは。狩りは楽しいね。夜だから見えづらいね。モンスターが3匹いるね。なるほど。使い方次第で強化できるね。気合い入れていくぜ。走っていくぜ。走っていくー。スピード感があっていいね。向かっていくよ。 走る走る走るモンスターを見つける。くくるや、かな当たりカルゼモンスターハンターだわいわ。モンスターを狩りに行くなのだ。大ダメージを与えているさらにさらに、体力が多めなので時間がかかるよ。チャンネル登録よろしくね。 やった倒したぞクルヤック退治したよ。アイテムをたくさんゲットできるよ。朝になるまで倒せたよ。今日はここまでだよ。チャンネル登録お願いします。また青くまで